お腹を引っ込めたい人にぴったりな1種目たったの10秒初級の方から上級の方までおすすめなメニューを 交互に紹介ししてていいいきます少だだけお話を聞いてください実はプランクや腹筋っていうのは自分の体に合わない人がやってしまうとバランスがどんどん崩れてお腹が出る原因になるんですお腹が出て腹筋の力が弱りますですが姿勢を保つために脊柱起立筋が強くなります腹筋をせずにプランクをしてしまうとさらに反り腰が悪化しますそして男性は ある程度お腹の筋肉が実はありますその結果脊柱起立筋より腹筋が強くなってしまうとさらに猫背になるお腹に肉を集めた状態が作られますそういった方は脊柱起立筋を鍛えるプランクがおすすめですそして一番最後にとっておきな腹筋3倍効くメニューを紹介しますので最後まで頑張っていきましょうメニューの最中は同じように10秒数えるもしくは息をできるだけしっかり吐きましょう まずはうつ伏せです手も足も肩幅で膝をついて体を持ち上げましょうできれば背中が反らないように腰を丸めて10秒キープいきましょうラート 12345678910OK です腕を向きて寝ましょう膝を曲げた状態で片足曲げます この足をもも胸つける感じで叩いていきましょうあと12345678910反対も一緒です123456 9。9オッケー。それではうつ伏せです。だんだんバージョンアップしていきます。手足肩幅で体を持ち上げましょう。10秒吐いていきましょう。あと123、456789オッケー、OK、です。上を向きましょう。 今度は片足伸ばしたまましっかり抱えましょう腰にも少し浮かすぐらいの気持ちですいきましょうスタート12345678910簡単に一緒です 2 3 4 5 4 1 8, 8 9 10 OK それではバージョンが上がってきます手足肩幅で体を持ち上げますここでお尻を上下に動かします行きましょう 5 6 7 8九1 0 o k 4 6向きましょう両足抱えて膝を上げますしここしっかり腿もねめくってる感じでグいっとねお尻もかしていきましょういきましょうスタート一二三四。 六、七、八、九、十。オッケー。膝ついて体を上げるんですが肘の位置をしっかり前に持っていきましょうこれで10秒キープですいきましょうラボ一、二、三。 オッケー今度は膝の投げ具合がこのくらいこれで足をゆっくり下げてしっかり抱えましょういきますあと 八、8 9 1 0 o k ですラストは20秒を2種目最後頑張りましょう膝曲げて体を起こしますここで手を振っていきます その持ったも の, の人はも体を今度起こしていく感じで。 ああさあラストは座った状態から足を開きます手を前に伸ばしてこのままゆっくり倒れて腰がついたらキープです行きましょうラストスタートここでキープ頑張って手と足の力抜いて 力を入れててくにい日続けださいできる人は毎日でもいいよやった人はコメントください